演武開演開どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はファミリーマートのコンビサラダハム卵を食べたいと思いますうんハムがあって卵サラダがあって入れ卵があってその下に野菜があるいろいろ入ってますね卵サラダはサラダとは別と考えた方がいいんでしょうねマヨネーーではチャンネル登録 どうかよろしくお願いしますはい準備完了しましたではいただきます満足感あるカラダですからこういうの簡単のようです いつもの通り野菜はシャキシャキで今回はそれに加えてハムのあっさりとした味わいとゆで卵の卵の美味しさそこに入ってるマカロニ入っていた卵サラダの食感の味わわたりでとっても美味しかったです卵と卵サラダもまた違いましたね あの卵サラダだったらもっといっぱい食べたくなりますねもっといっぱい食べたいという気持ちも込めてこちらの点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですえムのへいえパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします